こんにちは。今日ご紹介するのは、こちら、HDMI 入力、それから出力、両方搭載されました、こちらの o d ト c a s t の PCS35 という最上級モデルになります。こちらのご紹介を、本日は、こちらの90ノアボクシーのディスプレイオーディオ、それから鉱石モニターを使ってご紹介をいたします。 今回のご紹介の観点は、オッドキャストの PCS35 を使った注目ポイントについてご紹介をしていきたいと思います。まず一つ目の注目ポイントなんですけれども、パワーボタンをオフにいたします。例えば私が車から降りたとします。で、また外に戻ってきて車に乗ったとします。でそこでパワーボタンを オンンンにしてエンジンをかけますはい、そうしますと、こちら見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、即座に Android OS が立ち上がりまして、かつ Wi-Fi もつながるようになるということで、1つ目の大きな注目ポイントは何と言いましても、ハンズフリーで ネット環境が整うということになります。で、それはどういうことかと言いますと、特にこのノアボクシーの90系の最新のディスプレイオーディオがついている車にお乗りの方ですと、非常にお勧めできるところなんですけれども、車内 Wi-Fi を使えるお車であれば、この パワースポットをオンにした状態にしていくことによって立ち上げた瞬間に Wi-Fi がつながってネットを見ると、まあ、いうことが可能になるということになります。これは非常に使いやすいと思います。 今までですと私のチャンネルでご紹介してたのはテザリングでご紹介をしたりとか、まあ、そういったものを用意してわざわざセッティングをしなければならなかったんですけれども今回はセッティングというのは不要でもうパワーボタンオンオフということだけで Wi-Fi 接続ができてしまうとトヨタの社内 Wi-Fi とこのオッドキャストを組み合わせて使うことによってよりそう画期的な使いやすさになると というのが、まず一つ大きな注目ポイントになります。このように使うための注意ポイントがありますので、一つご紹介しておきます。こちらになりまして、通常皆様は iPhone を接続していて、メイン機種に設定される方がほとんどだと思います。私もそうだったんですけれども、これをメイン機種に接続してしまうと、 まあピカソを、ピカソを通常は使っているんだけれども、メイン機種に接続されることによって、カープレイに繋がってしまうということになります。そうするとどうなるかと言いますと、この Wi-Fi スポットというものが、せっかく接続されているのがオフになってしまうということがありまして、また設定をし直さなきゃならないと。接続をし直さなきゃならない。そういった面倒な煩わしい作業というものが、 必要になってしまうということがあります。なので、もうあらかじめこちらのピカソががながるように設定をしておくことによって、冒頭でご紹介した作動というのが可能になると、まあ、いうことになります。まあ、そちらの方を一度試していただければと思います。二つ目の注目ポイントになるんですけれども、こちら。 今、二分割にして HDMI のイン側の機能を使ったんですが、実はこちらの機能というものは、まあ、いろんな使い方があるとは思うんですけれども、やはり一番大きな使い道は、地上波を使うと、まあ、いうことになります。今までオットキャストの AI ボックスで地上波が使えなかったというのがあって、ネットは見れるんだけれども、地上波が見れないとなると、非常に不満だと。 いう声をいただいたことがあります。で今回のこの a i ボックスオッドキャストの PCS35 の一番大きな強みというのは、何といってもこの HDMI の入力端子がついたということになります。それによって地上波が見れると、まあ、いうことで。もちろんこれ分割になってるんですけど、分割にしたくないということなのであれば、このように全画面で地上波を見るということも可能と、まあ、いうことで、 地上波も見れて、ネットも見ることができるということなので、もうネットしか見れないとか、地上波しか見れないとか、そういった不便を感じることなく、好きな番組を視聴することが可能とまいうことが、二つ目の大きな注目ポイントになります。さらに動画や地上波が見れるだけではなくて、見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、 今、車、走らせている状態なんですが、特にテレビキャンセラーを使うことなく、YouTube が見れたりできますし、さらにこちら、HDMI の入力機能を使いますと、見てお分かりいただけると思うんですが、走っていている状態でも地上波が見れると、まあいうことで、 テレビキャンセラーを使わなくても YouTube や地上波が見れてしまうという特徴も持っておりますので非常に楽に視聴ができてしまうというところも注目できるポイントになっておりますそれによって何がメリットがあるのかということになるわけなんですけれどもこちら純正ナビが同時に 使えるようになるということで、まあ、純正ナビずっと見てるわけじゃないんですけれども、目的地を設定していて、まあ、純正ナビの音声を聞きながら、目的地に到達される方もいらっしゃると思います。まあ、そういったセチュエーションで AI ボックスをこのような形で動画とか地上波とかを見ながら、こちらのナビも同時作動させるということが、 できるとということになりますテレビキャンセルをしてないので、まあ、このような形でしっかりと純正ナビも動いてくれるちなみにテレビキャンセルを入れるとどうなるかというのをご紹介するんですがこうなります、はい、今ナビが動かなくなったのがお分かりいただけるかと思うんですけれどもテレビキャンセルをしてしまうとこのようにナビが動かなくなってしまうということで行き先がまことで行き先が 案内されなくなくっっててしままううと い, うか、まあ、そういったそ問題が出てきますですが、AI ボックスを使うとテレビキャンセルを特に使っているわけではないので、純正ナビと同時で使用することができるという、そういった特徴も持っております。で3つ目なんですけれども、最近私、こちらの Chrome を実は使っております。で 今これすぐにこのラブーンというまページが出てきたんですけれども最近私こちらのラブーンの方のお仕事もさせていただいておりましてまあ動画のレビューであったり記事を書いたりしているんですけれども動画をレビューするときにまあどういったブログの内容だったんだっけなっていうことでこう確認することがあります、まあ、そういったときにまあこのまあブログを見たりすることがあるんですけれども このようにメモリー機能がしっかりとついているということになりますで。通常、パソコンとかですと、もちろんメモリー機能がついていたりはするんですけれども、AI ボックスの中には、こういったメモリー機能が、まあ、ついていなかったりする機種も結構あったりします。ですけれども、まあ、こちらの f i c s o 2 Pro の PCS35 は、 まあ、価格も結構するんですけれども、パソコンと同じように、こういったメモリー機能がついておりまして、一度閉じたところ、キャッシュがしっかりとこう残されていますので、Chrome を開いたら、今まで見ていた、こういったサイトにたどり着けるということで、こういったところも非常に使いやすいところかなと思います。 まあ、さらにキャッシュということで言うと、例えばこの YouTube なんかもそうなんですけれども、まあ、こういった Amazon Music を最近私聴くんですけれども、まあ、こういう感じでちゃんとポンと下にこう、過去に私これ、これ、さっきまで聴いてた曲なんですけれども、まあ、こういった曲もしっかりと出てきてくれるので、またいちいち曲をこう探し直す必要っていうものもないということなので、まあ、こういった メモリー機能がついているということも、この o d c a s t の PCS35 の注目すべき機能になっております。今までご紹介してきたのが、全席で使用した場合の注目ポイントになります。この o d c a s t こちらに HDMI 出力端子がついていますので、後席でももちろん動画等が楽しむということができます。続きましては、後席での 注目すすべきき機能についいいいててご紹介をしていきたいと思いますその前によくあります鉱石が映らないという問題がありますのでまずその設定についてご紹介をしていこうと思います、はい、今オーディオ選択というこのページを開いているんですけれどもまず鉱石をご覧になられる場合はまずここを確認していただく必要がございます鉱石の この後席モニターをまずこのような形で開きますそうしますと、まあ、私の車今パッとこう開いたんですけれども映らないといった場合も時たまあったりしますでそれはなぜかということなんですがここです前後連動にしてしまっているケースがあって映らないという場合がありますでこの AI ウォックスっていうのは どういう使い方をしているかと言いますと、今これ、このような形になって、前が Apple CarPlay、リアが HDMI という形になっているんですが、前が USB 接続をして、した Apple CarPlay として、映像が出力されていて、後席は Apple CarPlay ではなくて、あくまでも HDMI 出力になっていると、まあ、いうことになります。なので、全席連動にしてしまうと、 前も後ろもアップルカープレイになってしまうことになってしまうので映らなくなってしまいますそこのところを気をつけていただく必要というのがありますじゃあ実際にそれをやってみたいと思うんですけれども、はい、今このように前席連動っていうことにしておりましてそうすると前と後ろがアップルカープレイになりますそうするとどうなるかといいますとこんな感じで後ろが映らなくなると、まあ、いうことになりますでまた戻しますそうしますとこのように戻すと今度は カープレイが前で、後ろがオフという形になります。鉱石モニターが降りていてもオフになります。で、これを今度オンにする必要っていうのがあります。それはどうするかというと、ここを HDMI を選択する必要があります。そうすると、このように後ろが HDMI という形になりますので、このように見ていただきますと、後席も映るようになると、まあ、いう形になりますので、繰り返しになるんですけれども、 AI ボックスの場合は、前が Apple CarPlay、リアが HDMI という、こういった形で使われるようになりますので、今一度こういった状態で使われているのかどうかということをまず確認していただく必要というのがあります。はいまあ、そういった前提の中で、後席の注目すべき機能について見ていきたいと思います。まず一つ目なんですが、こちらの エアマウスを使うことによって、鉱石でも操作ができるようになるということになります。こちらの方は販売サイトを見ていただけましたら、お分かりになられると思いますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。こちらのリターンボタンと、この OK ボタン、こちらを長押しします。で、ここのボタンを押していただくことによって、すぐこのようにカーソルが出るようになります。 でこのような形で操作することができるようになると。まあ、いうことなので、鉱、ま、石、あ、で何かを選曲すると、動画を選ぶと。まあ、いうことも、ま、可能と。まあ、いうことになりますので、鉱石機能の注目すべきポイントになります。で、もう一つなんですけれども、こちらになります。これ、エアマウスでもできるんですけれども、 この Cast to HDMI というこの機能がございます。これ何という機能かと言いますと、このように、今押したんですけれども、後ろを見ていただきますと、このように、先ほど見ていた画面、これが見れるようになります。で、これ先ほど見ていた画面で、で、前は例えば、 このホーム画面になりましたので、何か別のものを見たいという場合があると思うので、そういった時は、例えば、前が YouTube で、後ろが先ほどの YouTube ミュージックということで、まあ、後ろで音楽を聴きたい。でも前は自分の好きな動画を見たいという場合もあったりすると思うので、まあ、そういった時に非常に重宝する機能になっていると、まあ、いうことになります。 このように今前が YouTube Music でこちらが TVer といったこういった個別再生という機能になるんですけれどもこのような形で前も後ろもネットをつなげて違う番組を見るということができるのがこの Cast to HDMI というものになっていますこれがこの o ッ d c a s t の PCS35 の注目すべき機能となっております はい。ってことで、今回は、こちらになります。オットキャストの PCS35 のご紹介をさせていただきました。まあ、こちらの商品なんですけれども、HDMI の出力、それから入力端子がつくようになって、地デジチューナー、ベッド、必要にはなるんですけれども、そちらを使って、 モニターに出力することによってテレビキャンセラーなしでもチ デ, チデジが見れる。で、さらに動画、ネット等が見れてしまう。もうこの1台で全てを集約してスマートに使うことができる画期的な商品となっております。こちらの商品なんですけれども、オットキャストの正規代理店でもございます、コセ生さんリリースしておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄の方を